押してます 巻, 巻きの状態でよろしくお願いしますすみませんあのー、うちなぜでご老体なのでちょっとお時間かかります申し訳ありませんはいイタコこれで最後の曲になります、えー、またどこかで皆さんとお会いできたら嬉しいと思います、えー、それとこのような舞台に、えー、参加させていただきましてありがとうございました皆さんに幸をおかれでは、えー、最後ですお客様に元気に挨拶をよろしくお願いしますお客様に礼よろしくお願いします みんな疲れが出てるので申し訳ありません。 よさこいれんの